TBS の第4話が11月11日に放送され平野の境運ぶりに驚きの声が上がっているアーテイル。このドラマは詐欺によって家族を失った黒崎隆史郎、平野が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となり、壮絶な過去にもがき苦しみながらも詐欺師たちに立ち向かっていくストーリー。 第四話では、黒崎が白石、山本浩二から得た情報を元に葛城、三浦智和に黙って、三木本、坂東屋十郎の会社に接近。黒崎は独断で三木本を食うと決め、両者がついにそうまみえる。黒崎はなぜ自分の父親が狙われたのか、なぜうちの家族だったのか長年聞きたかったことを三木本に問いただす。 そんな釣り堀でのシーンでは、撮影時に平野が餌もつけずに垂らしていた釣り竿で魚を釣り上げたそうです。これにはスタッフも驚き、口を揃えて、さすが持っている、と感心する一幕もあったのだとか、芸能ライター。ラストシーンでは、三木本への復讐を果たすために上海に向かうことになった黒崎。 そんな彼に対してアパートの隣の部屋に住むヒロインの吉川つらら、黒島決裁が、もしこの先、私が検事になる日が来ても、あなたが警察に捕まっても、もしあなたが遠いどこかを行っちゃっても、あなたのことを気にしている人間が少なくても、一人はここにいる。あなたは一人じゃないから、と伝えるシーンに、平野ファンからは、つららちゃんの最後のセリフが今ティアラ、 キンプリのファンからキンプリに伝えたい思いすぎて涙出た、ツララちゃん、黒崎を孤独から救ってあげて、といった声が寄せられている。キング、リンチェからの脱退退場が発表されて動揺するファンにとってツララのセリフは金言そのものそのもの。番組スタート当初は、二人の恋愛フラグに違和感を覚えていたティアラの好感度も、